危ないところをとっても大事な人に助けていただきましたでもご先祖とは連絡途切れちゃったし私帰れるんでしょうかリリスさんシャミ子を迎えに行く方法を教えて待て待てもも落ち着いてか